こんにちは、黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、前回の続きでこのシンコペーションに対するこうフィルインのところをやっていきたいと思うんですが前半をフィルインにしたいってことですね前回こっちの、えー、ここの受けのところはしっかりやったのでこの前半を今度どんどん分解していきたいと考えるわけですよ。分分音符3つ分あるんですねで、シンコペーションをする時はここが踏み切る音なのでまあとりあえずまずはここの合間を8分音符で埋めてみましょうっていう考え方ですねちょっっとやってみますね。 ースリーおこれはどれでやっても全然平気ですねで、えー、と細かく音符を分割していきたいんですけど、えー、とこういうふうにしたいと、えー、これはここが踏み切る音なのでここは単発の音の方が うう蹴るぞみたいな蹴った音って感じがするんで跳躍感が増しますよねで こ, なのでこれを使ってみましたで、まあタムにも言ったんですけどこうなだれ込むタイプってやつねこうなだれ込むタイプってやつはこれはこうもう蹴るっていうよりかはもうそのまま飛んだみたいな感じのイメージですね。そううするとこう バンド自体はやっぱりやった方が初めての時はやっぱ合わせやすいんですよでも同じフレーズってこ の, このフレーズって何回も出てくるじゃないですかそうするとやっぱりこうずーっと同じ踏み切る感じよりかはなんかさらっと飛んじゃったみたいな感じしたかったらで最初のシンバル無視して3連を作ってみましたが。 最初のシンバルはなくても全然平気な。<音楽>これロックリズム編でもやったと思うんだけど、最初の頭の伸ばしてる音よりも後ろの方が大事なので、ちょっとこれやってみますね。ワン、ツー。<音楽> 嫌がられそうロックフェスとかでこんなんやったられたらもう超嫌がられそうだけどねえー、とななんか要は踏み切る場所がないわけですよだからなんか細かい音符だけでなんか細かい音符って実際大きいホールとかだと聞こえにくいんでやっぱ大 き, 大きいフレーズ細かいフレーズってっできるだけ避ける傾向にあるんですがジャズの人これやりたいですよねこれねなので、えー、一応両方作ってみました今やった手順は右右左で「ってやりましたけどこれ。 オルタネストで言っててもいいいけど、まあ、自由にしてくださいでこれねえのび太くんフレーズとねえのび太くんシンコペーションの手前に入るあの、まあ、ジョン・ボーナムとかがやってたのび太くんで僕はバスドラ2連続するのでこのままこれが踏み切るようになってそのままシンコペーションのバスドラでいくのでジャズとかだとこの。 踏み切る音と踏みそのジャンプする音って変えた方がいいって感じがするんですけどロックの場合はこれやってみます。ワン、非常に面白いですよね。だからここら辺こうやって分解していけると、そうするとこのこのチェリーの一番最後の。 ここは二連続なんですよ。そうすると、ダンとことトンとん、うた タ, タンた タ, タンと ト, トンとこととことトンっていう風に作ってみましたが、タンたかたタンた タ, タンと ト, トンと ト, ト, ト, トン。だからここは こ, このままここで区切らずにこのままここまで行ってクラッシュになだれ込むみたいな感じ。でも原曲はドラムが二回シンコペーションしてるんですよ。ところがこれちょっと音源だけ聞いてみると、えっと。 シシンコペーションコョしてんやんけみたいな話ですがまああの音源こうやってやってみたらこうだったんですけどこれをあえて簡単なちょっとフレーズまあ今書いてないですけど簡単なフレーズやってみるとワン、ツーまあ2回シンコペーション聞こえる雰囲気なんでこれをそのまま2回ワン、ツー という具合になんかこう暴れまくってるけどポイントは決めてくるみたいな感じのあの雰囲気になるわけですよだからなでここはクラッシュも完全に無視してるし要は着目してる時はこことここのクラッシュとここのクラッシュこの間を大きく下ってきてクラッシュで向かってで裏からドタンタタタタ これは僕が勝手に作ったことなんで、えー、ジャズ系だったらもっと細かくやっちゃおうかなみたいな感じですけどこう要はポイントポイントに対してこうアプローチを手前から長く長くしていくっていうのがジャズの面白いところなんですよ。 ロックの場合はゴツゴツゴツっていいうところが逆に面白い音色とねその音色とそのタイミングで聞きこうゴツゴツ聞かせていくっていう感じなんですけどこれ使い分けれるなとねめちゃくちゃ面白いんでぜひやっていただきたいなとでまあ音符のリストつけときましたんで自分で勝手にこういろいろ組み込んで作れるなっていくと自分で書き出すんですよ。で最初のうちはこのやっぱりワンパターンになりがちなんで自分で可能性を考えてどんどんどんどん書き出してやってみて「いやいやいやいやみたいな感じでやっていくんですよ。これできんじゃないあれででききんんじじゃゃななないいいあみたいな がめちゃくちゃゃく面白いジョン・コルトレーンっていう作詞の人が、ね、練習してたのはもう考えられる音を全部書き出してってでなんかハーモニーバーンって鳴らして、うん、このこれだとハーモニ ー, ハ ー, モニー崩したのはこれはハーモニー崩すことだけどこういう音色で吹けばいいんじゃないかなみたいなことをずっとやり続けたからだからああいう新しいこう理論が作れたっていうことなんですけどそういうことでまあ新しい理論を僕が作ったわけじゃないけどこうこういうこう。 他の人がやらないアプローチを考えていこうと思うとと思こういうい風うにね こ, う組みここにも音入るんじゃないかここがこれが音を抜けるなとかっていう風に考えて遊ぶわけですね。でそういうのができてまあ本当にビスさですよ。でも本当はもうビートがかっこよくてフィルインがドーンがかっこよければそれでいいんですけどまあこういうのも好きなんでこういうのやってみたって感じですね。のなのでこう得て増えてもあるし好き嫌いもあると思うんで あ, あ自分はこの感じでいいなっていうのは自分の中こう。 いろいろ僕はこうい う, こう研究者タイプなんでああだこうだやってるこうごちゃごちゃやってるみたいな感じなんですけどまあこういったところをやっていただけると自分の幅が広がるんじゃないかなっていうことでやってみましたじゃあ次回はシンコペーション2つを通り抜けるやり方ジャンプして一回着地するんだけどすぐジャンプするみたいな感じのスタイルの時はどういうふうにこうアプローチするのかをやっていきたいと思います。えー、まあフィルラックックメキアップでででですねななのの、えー、ジャズでよく使う感じなので